世界で唯一温泉に入る野生の猿たちの生態を観察できる施設があり地獄ダニヤ園公園と呼ばれる今や世界中の人々に愛され多くの研究者も訪れている全国を旅するスーツ旅行スーツトラベルがこの猿の楽園を訪ねているので紹介したい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 あんな素晴らしいものがあっても足を止める人の数はまばらです着きましたここが地獄谷野猿公園の入り口でここが料金所となっています上に早速猿が一匹来ております結構可愛いわけですけども人形みたいですよねちゃんと本物の猿ですよ野生の猿です飼い慣らされているわけではないので勝手に触ったりしてはいけません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 意志を持って歩いてるから絶対風呂に入るぞー っ, って見ていましたけれども入るに違いないついに入りました大きなカメラなどを持ったもうこの頃ねコロナの話も日本でも多少出てましたからそんな頃でも外国人が来ている、もうその海外から来た外国人などがみんな一様に雰囲気を変えて目の色を変えておー猿が風呂に入ったー大急ぎでこの風呂の際へやってきます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 ご乗車ありがとうございますこのバスは湯田中駅ですおちなみに今回はなんて言っもなんか英語の名前の切符を買いましてこれスノーモンキーパスって言うんですけども長野電鉄が売っているものですが長野駅からここまでの電車特急券それから乗り換えのバスと入園料が全部セットになった割引切符が売られていますこれを持っとおけばいちいち 現金払って切符買うとかいうことしなくても済みますんで、お手軽ですよね。皆さんにはおすすめします。長野から電車利用の方へのおすすめです。もう一度戻ってきました。生風婦さん。もうここに宿泊するわけではありませんが、荷物を預かっていただきました。またお借りした長靴も返す必要があります。長靴もすっかり汚れました。その後ですね、生風層さんにお願いして、ちょっと奥を見せていただきたいんですけども、これは湯田中温泉の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 本当にこれがもう町の一つの集落の単位として、集落というとちょっと僻地すぎる言い方ですけども、町の一地区の単位の拠点として機能しているんだそうです。上からは湯気を逃がす湯屋建築。この温泉の歴史は古く遡れば縄文時代ぐらいからあるそうですよ。新湯田中区民特別入浴許可者と書いてあり、ここは普通の人が利用することはできません。ただ、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 反対側には JR 東日本からもらってきた253系成田エクスプレスの車両。さて、そしてこちらが栗のおしるこです。これね、本当に美味しいんですよ。あの普通はなんか栗ぜんざいみたいなね、あの小豆の中に栗が浮かんでるってうのはありますけども、これ 100% 栗なんじゃないですかねえ。栗だけで作ったこういうやつで、飲んでるとあっという間になくなります。甘いんだけど甘すぎなくて飽きなくてあっという間になくなってしまって、2つ買っといた方が良かったんじゃないかと思うぐらいです。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 禅光寺では五会帳というイベントをやっています。五会帳というのはまあ普通は人に見せないようなお寺の宝物を見せてあげるというイベントでして、私はてっきり普段人には決して見せることのない禅光寺の御本尊をみんなに見せるイベントなのだと思っていましたが、禅光寺の場合、御本尊はもうすごい昔からお寺の人でも全く見ることができない絶対秘仏ということで、見る機会は全く用意されていないそうです。じゃあ五会帳とは何なのかというと、禅光寺の場合は御本尊につけた糸と、それから本堂の前にこのような大きな橋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 長野駅を出発し、しばらくの間は平野部を行きま す, に行きます松本稲作善光寺4つの平は「肥沃の地」。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 美味しい食べ物と、ゆっくりした時間の流れる温泉を楽しみ、大変質の高い一泊二日の長野の旅行を皆さんにご覧に入れることができたと思います。それではご視聴ありがとうございました。